ニュリンも食べますかバカなえー、何それいやカッカのことだから多分ホンと純粋に分けてくれようとしてるんだろうけどでもっていうかそのスプーンカッカが使ってたやつだけど今いい俺そのまま食ってもそんなん気にする俺がおかしいのかこれ普通なのか な, ないならいいですすいません、はあ、緊張したというか改めて見るとかっかってほんと綺麗なんだよなどんだけ普段わけわからんがあるとはいえ 1回断ったんですからもうあげませんよ。<ス>うう